皆さん、こんにちは。国際語学研究所のコミドです。今日は英会話学習5つの誤解について皆さんとシェアをしていきたいと思っています。ぜひお付き合いください。1つ目の誤解はアメリカ人に英会話を習えば 英会話がうまくなるあなたはどう思いますか私はアメリカ人に英会話を習っても日本人に英会話を習っても英会話を学習する本人のモチベーション動機が何よりも 大切だと思います個人個人の英会話を習う目的を決めて英会話を学ぶのが大切だと思っていますアメリカ人に英会話を習う良い点は外国人と 英語を話す時自分の話す英語に恐れを感じないで英語の表現力が間違っていても恥ずかしさを感じないで外国人と英語で話せる体験をすることが 英会話のスキルをつけるために大切なことなのです。この体験が身につくことが外国人と話をする一番のメリットなのです。アメリカ人の先生に英会話を習ったから。 英会話は上手になるのではなく英会話は自分で覚えるものであってアメリカ人の先生に習うものではありません英会話は習うよりも慣れる勉強の仕方です 私の体験では英会話は数ヶ月とか半年で英語の言葉は覚えられません英会話の言葉は自分のモチベーションで1年とか2年の長い時間と忍耐力で一歩一歩 英語の言葉を覚えていくものなのです英会話は日本人が日本語の母国語の言葉を覚えた同じ勉強の仕方で英会話を覚えるのが一番効果的ですそれは英語の 文字から英語の言葉を覚えるのではなく英語の音を聞き取り英語の言葉を耳から習得していくのですネイティブスピードの速さでネイティブの英語を聞き取れ英語の 音のリズムになれることが大切です。そして、英語の単語を声に出して言う練習をすることで、だんだん言葉のボキャブラリーが増えてきて、口から英語の言葉が 出てくるようになることが英語の言葉を話せるようになる一本なのですアメリカ人に英会話を習えば英会話うまくなるあなたはどう思いますかご意見があれば是非お聞かせください